皆様ごきげんよう久めですキャラクターボイスは柚月ゆかりでお届けしています2022年7月13日ハルダザールさんガスパールさん奥にいるのがメルヒオールさんなんとなくですがガスパールさんが裏切りそうな予感がします残酷な天使のテーゼですね<音楽>さて今日からみんな大好きトラシュカが始まりました 今回の報酬でもらえるドラゴン浮き輪がなかなか強いという噂を聞いたので、とりあえず乗り込みました。初見でこのスコアならまずまずじゃないですかね。その後も何回か遊んだのですが、グループ内1位を取れたのはこの1回限りでした。そして、今回の報酬を全部取り切ることができましたので、あとはまったりと遊びます。今回のトラッシュ化でもらえるこのドルボードが最高に活かしているのですが、このドルボードでは転生鏡を飛ぶことができません。 飛べないドルボードはただのドルボードなので、今のところは倉庫に眠らせておくしかありません。今後のアップデートで何とかすると、先日の超 DQ10TV で言っていたので、それを待つしかないです。バージョン 6.3 で何とかしてほしいところです。というわけで、本日の動画は以上で終了です。それでは次回の動画でお会いしましょう。ここまでのご視聴ありがとうございました。